皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月18日、今週のパニガルムは、割と時間が確保できたのと、魔法使いが活躍できる相手だったので、久々に挑戦回数を使い切ることができました。ただ、相手の攻撃パターンによっては、絶対に原生秘跡壊させないマンになるのが許せないところですかね。 それはさておき、以前スペシャル福引きを引きまくったおかげで、お宝の種が大量にあります。それをちまちまと畑に植えて、何とかかんとか消費しています。そのおかげでお宝の花の在庫も少しずつ増えてますが、やはり増え方が微妙です。まだ交換できていないアイテムがたくさんあって、どうしようかという感じです。いっそのこと、お金の力で一旦全アイテムをコンプリートしてしまおうかと、旅人バザーを覗いたりもしています。 でも、こういう値段を見てしまうとなかなか難しいかなという気になります。それにしても、自力でこの交換アイテムリストを埋めようとすると、あと何年かかるかわからないので、やはり最終的にはお金の力になりそうです。もう少し悩んでみます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。